正月まで1ヶ月となった平成30年12月1日阿蘇市内の巻の阿蘇内巻ファミリーパーク遊び場に早くも門松がお目見えしました門松作りは阿蘇内巻ファミリーパーク遊び場の従業員2人によって午前10時から始まりました遊び場の門松作りは 子どもたちが元気で安心安全に遊べるようにと願いを込めて8年前から行われています。この日作られた門松の材料はすべて阿蘇市から調達。直径およそ70センチの土台に長さ2メートル50センチの猛荘地区を中心にして、縁起物の松や梅、ゆずり葉、それに南天の枝を添え、